おはようごござざいいまますすラスカルでございます今回もねお店のラーメンをお家で食べようという企画でございまして今回入手したのがねこちらでございますいいよ動画でもよくお世話になっている麺焼き流さんの混ぜそば5食入りを買わせていただきましたで今回のこちらのセットについてくるのが麺とタレお肉カリカリ七味かつお節 となっておりますでこちらもね1玉麺が茹で前で 300g ずつ入っておりまして今回はね5食入りなんで合計で 1500g 入っております中がねこんな感じもうねちょっと香りがめちゃめちゃうまそうなんで早速作っていきたいと思いますまずねこちらのまてそば作り第1巡目としてこちらのたれ返しですねとこちらの チャーシューの方を湯煎して温めていきたいと思います5食一気にやると結構な量あるなこれ今回はね量が多くて上の方がちょっと温まらないと困るので蓋をしていきたいと思いますそれでこのままですね約15分ほど沸騰してから温めていきたいと思います 今こんな感じでだいぶお湯も温まってきましたので一度ねこのままお鍋を待機させたいと思います。よっと続いてこちらを麺を茹でる作業ですね。いいよっいしょ。そしたらお湯を沸かしていきます。今こちらのお湯が沸いてきましたのでこのね麺を茹でていきたいと思います。 で、こちらね、あの、作り方の表記の説明では、だいたい茹で時間が4分から6分になるみたいでして、向こうに持ってったりして、多分食べるまでに時間かかるので、最短の4分で茹で上げたいと思います。ただ、その前にちょっと、この、もやしも、茹でないといけないことを、今思い出しました。ちょっと今回はね、混ぜそばなんで、あんまりくたくたになるまでには煮詰めずに、ちょっとね、シャキッと残るように、もやしを茹でていきたいと思います。 ちょっとその間にねだいぶ待って時間かかったのでこちらをずるして先にいただいちゃいたいと思いますあーうまいこんなもんでもやしは OK なんででとまたお湯も沸いてきたんでそのまま麺を茹でちゃいたいと思いますこの時もねなるべくだまにならないように ほぐしながら麺を入れてってあげてください。よしオッケー。ヘイシリ。はい。四分測って。はい。四分からカウントダウンします。お願いします。またこれもお湯がねブクブクなるまでは鍋底についちゃったりするのでしっかりとね。 かき混ぜながら茹でてあげてください麺はね結構こういう平打ちしじれででね太い感じではないんですよね食べやすい麺でしっかり香りがあるんですよまたキリルさんの麺がうまいんだお、もう取った了解でございますちょっとね最初の温度がやっぱり量多くて低かった分ね少し硬いのでちょっと30秒ほど追加で茹でていきたいと思いますよし、OK かな、じゃあよいし よしいけるいよいいいいい今日はいはいはい OK きょはさすがに量が多いんでこの子出動させたいと思いますまずはね器の方に麺をすべて移していきますうんじゃあこの温めためた返しをしょ器の方に入れましてと これを一度ね、しっかりと麺にあえていきますそしたらここによいしょ、先ほどね茹でたもやしをこちらのね、チャーシューたちをトッピングしていきますこの付属のね、七味と鰹節 プラスカリカリねこちらをトッピングしていきますさら最後に、まあ、混ぜそばなんでねちょっとまた卵黄だけのせていきたいと思いますはいって、はい、こんな感じで今できましたうまそう早速ねこれを向こうで食べていきたいと思います はいってことでね今完成したのを持ってまいりました味玉もね買ってきたんでここに追加しておりますプラスおにぎりたちと味変にねちょっとキムチとプラスアルファで生卵もね用意してありますんで早速食べていきたいと思いますいただきますそしたらまずはかかってないとこ食べたいんだけどかかってないとこがないんだよな よっしゃうーわーうん、まそうじゃあいただきますと う, ーん う, まうんうんうんお店 すごっうまっうんもちろんあの冷凍していたりとかして麺の香りとか、まあ、タレの香りとか若干ね違う部分あるとは思うんですけどでも、ね、家で食べられるレベルのまぜそばではないだ、うん、はねこんな感じ、はあ、めっちゃうまいなうん この市販の味玉をうんちょっとこれもう早速黄身割っていいですかじゃあまあ混ぜそばなんでねちょっと他の具材も合わせて全部一旦混ぜちゃいたいと思いますうわいや またね、混ぜると全然印象が変わる鰹節もかなりの量入ってるし七味もね、すっごい香りが良くて和風っぽい感じがどっかにあるんだよねだからこう結構量が多くても飽きずに食べられるしそれでも普通に逃げて松蕎麦300作っても食えちゃうんじゃないかな<笑> 300g ちょっと多いよって方野菜の量とかを調節したりして量をね減らせば多分食べられたりもしますし麺半分タレ半分使ってもこの会社だったらね、まあ、チャーハンとかそういうねアレンジは効くと思うから全然ね、まあ、全部使い切らなくても夜ご飯とか何かアレンジ手加えても全然いいと思いますうんこの麺で焼きそばとかしたいな絶対美味しいと思うんだよねうん おにぎり食べよう、おにぎり梅のおにぎりでご飯絶対合うもんまずちょっと麺食べてうん。 こういうさ家で食べる利点ってお店だとなかなかねご飯欲しいなとかお酒が飲みたいなとかあのトッピングが欲しいなって思ったとしてもそれがね売ってないと実際にはね試せないけど家にいるからこそ店でやりたかったことを全部できるこれもねまた醍醐味だねいやそろそろ我慢できないんで行っちゃっていいですか あーう ま, い、うん、ま っ, <笑>やっぱ味濃いから合うわめちゃめちゃ合うお酒<笑>じゃあちょっとトッピングでキムチ入れちゃおうかなキム 合うなうん今回買ってきたキムチね甘みは控えめで、まあ、そんなに辛さはないけど酸味がまあまああってこのね酸味がすごい合ううまうんちょっとこのそろそろ生卵を使っていこうかなやったああ、うん うまそう。めちゃめちゃうまい。うん。やっぱり家でやってもこれはうまいわ<笑>。 うん、うん、あれ合うと思うんだけどなちょっと持ってこよう今日も持ってきましたカプサイシンソースほんと適量にするわ今日は本当に適量にする絶対辛いけど桐生<笑>さんねもともとお店の方でも辛いラーメンとか辛い混ぜそばってやってるんでちょっとこうやって辛みプラスしたら これはこれでうまいんじゃないかなと思って入れすぎたあでもうまいめっちゃうまいめっちゃ辛い入れすぎた 砂マヤのおにぎりをちょっとね辛みがだんだん辛くなってきたっていうか溜まってきたからねそしたら麺すすって。 最後の一口はこちらね桐生さんのチャーシューで締めさせていただきたいと思います、はい、うんうあ最後まで美味しかったごちそうさまでしたはいということでね今桐生さんのまぜそばが食べ終わりましたいやねすごい微妙なね違いはあると思うんですけれども やっぱね、お店で食うのとね、遜色ないぐらい、すごい美味しい混ぜそばでした。まあ、二郎系とかっていうラーメン屋さんだとね、結構行きにくいっていう意見を聞いたりはするんですけれども、そういった方でもね、インターネットですぐ注文できる商品ですので、ぜひね、この機会に気になった方は食べてみてください。キリュウさんのね、あの、この通販の販売ページの公式サイトも概要欄の方に記載しておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。